みずきさんあの、はい、今回インタビューありがとうございまデザインを、意識デザインを受ける前に、どんな感じでしたかうんやっぱり英語の勉強って難しいなっていう思い込みと、嫌だなっていう気持ちと、あと自分なんか英語を喋れるように絶対なれないんだろうなっていう不安。 絶望感<笑>みたいなものがありました。うんうん。うん、そしてデザインを受けてどういう、うん、今はどんな感じですか？デザインを受けたらなんかこう根拠はないんだけどあ私も喋れるようになるかもみたいななんかすごく前向きな気持ちになれたね。なんかそれはもちろんビビアンがまあ英語や日本語をネイティブのように習得できたっていう経験を持ってるからやっぱビビアンの言葉が説得力があるし。 なんか勉強法に迷わないようになったから、あ、このまま進んでいければ英語が喋れるようになるのかな？みたいなすごく希望が見えました。ありがとうございます。うん、うん、それで今現在実際にこう勉強している中で、なんかこう前と違う感じになってるんですよね。ま、うんうん、実際にこう、えー、結果として何が見えますか？ なんかすごく英語が身近なものに感じてなんだろう自分のすぐそばにあるなくてはならないような存在にまずなったってことですね。なんかもうね、好きな勉強しかしないっていうとちょっと何て言うんだろう伝わらないのかもしれないけどなんかこう、嫌い々やいや勉強するんじゃなくて自分の好きなことを通して英語を学ぶみたいなところから。うんなんかこう 英語の勉強しし、てワクワククするしそれこそ一人でぼーっと考えてるときも自然とこう英語が浮かんできたりとかあうんなんか本当自分で自分がびっくりするぐらい英語がしゃべれる自分がこうイメージできるっていうかううん、う ん, うんまだあの日本にいるから。 外国の人とたくさん英語を使ってしゃべる機会はないんだけど、もし周りの友達が外国人になったら、なんか自然とコミュニケーションできるんじゃないかなみたいな。自信が今はついてあそう、もう英語をしゃべることに対して抵抗はなくなりましたね。そう抵抗はないね。うん、うんとか普通に友達ととる時も 日本人の友達としゃべるときも、もし外国人の友達だったらどういうのかなっていうのを勝手にこう妄想して考えたりとか、はいうん、かなりこう英語脳になってきている感じがします。あ, すごいですね、<笑>あとはこれから水木さんの英語に対する夢とか、それを教えていただけますか夢は本当に今、今イメージはバッチリなんですけど、本当に脳みそで考えて、スラスラスラっと自分の伝えたい気持ちが。 英語を使って相手に伝えられること、うん、いろんな人と会話を早く試してみたいなっていう、まああの数ヶ月後にあのロンドンで暮らすことが決まっているので、もう早く実践したいなってい、うん、思いが今は強いです。だから本当になんかその恐怖心とかなんか間違えちゃうから恥ずかしいみたいな気持ちはもう全然なくて、どんどんむしろ間違えて教えてもらおうみたいな。 今ワワクワクしかないって感じですねありがとうございます、うんうん、あとすきさんはこれは授業の中で教えていただいたんだけどもバイリンガルのアナウンサーになりたいっていうの、うん、それについて教えていただけますかバイリンガルアナウンサーになりたいっていうかもうなるっていうね気持ちでもいるんですけど<笑>具体的には今日本語で司会とか。 テレビ、ラジオで喋れる仕事をしているので<笑>、うんあのー、自分の気持ちを英語で本当にこう伝えられるようになったら今の仕事を英語ですることができるのでいろんなこう出会う人だったりクライアントだったりいろん な, なんだろう環境が変わってくるんじゃないかなっていうちょっと夢と希望にあふれているのでまずは そうですね。友達とかとコミュニケーションする中で自分の気持ちを伝えられるようになったら。今度はそれをどんどん仕事に生かして、もっと活動の幅を広げていきたいなと思ってます。ありがとうございます。<笑>じゃあ、それでは、あの一言で。デザインのことを表現すると、どういう感じになりますか。うん、ええー。可能性かな。可能性。<笑>うん。そう。すごく。 自分に自信を持てて自分の可能性が広がったっていうかできないと思ってたものができると思えるようになったっていうワクワクした可能性そのものだと思います。ありがとうございました。多くの方にその可能性を感じてほしいなと思ってます。